やりたそうだし、今回は譲るよ今回他にはまた同時2組デビューとか今日の撮影スタッフさんの腕とプロデューサーさんの仕切りのおかげかなううんあとはあたしが成長した証とかなんあたしはわりと最初からこれくらいできてなかった あっっち来てて楽にして私はのきだからほら見てファーストイベント初々しくてかわいいまさにスノーマンがくれたミラクルだったよね気持ちを伝えるのって難しいよね という時はお菓子があると話が弾むよ。